まあ、ねゲームアーストだな寝るかよし求人求人誌もらってきたよとりあえずバイトから始めてみないああ今ちょうど探してるとこだよいや寝てるじゃない 息抜きしてくるから金くれよソドユウジさんですねえ、はあ